本、あ、州、のー、で初めてよさこい祭りを、えー、お祭りに市民祭りに取り入れた、えー、大会でございます非常に多くのチームが参加して盛り上がった大会ですので、まあ、もしよろしければ皆さんも8月の第1週の土日になります、えー、とご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたしますじゃあ踊り子さん皆さん大丈夫ですかいきますか <笑>それでは。 I'm gonna h a o d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 Bye.、Hey. No. 「おい出しまう」 还能让自己变